皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月2日、覚悟を決めて、ゆめい将軍を集会することにしました。現物を1個ゲットしたら、その日はそれで OK という自分ルールでやっていきます。悲しいことに、これがこの日3戦目となります。そろそろ現物出てほしいですね。おい。 おい。現物が出なかったので、この日4回目の儀明将軍行ってきます。おい。おい。おい。おい。おい。おい。やっと出た。